さというわけで9月17日にやっと隔離が終わりました嬉しいいやー外の空気を存分に吸うことができます良かったですこれでですね公共の交通機関を使って僕は移動することができるんですありがとうございます良かったですまあそんなこんなでねもうただただ遊びに来たわけではないのでコロナワクチンを接種して ベトナムに帰りたいいと思ってい ま, すまず1回目の接種はですねファイザーを私は予約しました海外在住者一時帰国者向けの無料で接種できるものがございましたのでそちらで接種することにしましたこちら羽田空港か成田空港でしか接種できませんのでお気をつけください実は 帰国した当日にも受けることができるんですが、帰国した当日に受けるためには、一週間前に必ず予約をしなければならないんです。僕は急遽帰国が決まったので、9月2日入国時点の予約ができなかったんです。だから隔離明けの9月17日、この日に羽田空港に行くことになりました。僕がサイトを見た時点で接種できるワクチンは、ファイザーとアストラゼネカでした。僕は10時に予約していたんですが、 かなりスムーズに接種することができます。本当にありがたいです。接種後、僕は盛岡へ向かいました。新幹線も久しぶりに乗ります。この時、東京は緊急事態宣言を行っていましたので、盛岡に着いた翌日、僕は PCR 検査へ行きました。盛岡で PCR 検査を受ける際、1900円で受けることができました。大気検査でございました。お客さんもほとんどいなかったので、 すぐに終わることができましたこちらもネットで簡単に予約ができますこういった梅レモンが貼り出されていたので唾液脱しょ台でしたそして2日後に晴れて陰性証明書が来ましたありがとうございます。 しずけ説明、PCRT、しずけら、アンィンロイ、ねんしずけで、怖いビデオをおもりよかにゃバイバイ